はい。えー、っと、オンライン授業では、おびえないと思う一番大きい部分は、身振りだと思います。えっと、オンライン授業では、音声だけで話すので、身振りあがありません。えっと、特に、合格、合格の学生たちに、えっと、話すのは上手になりま す, りますが、えっと、身振りが分かりません。 えっと、例えば、いつかあ、えっと、私たちは日本語の学生なので、いつか、えっと、日本にいたらあ話すのは上手になるので、でもシチュエーションによって、えっと、身振りがないなら困るんです。あそのために、えっと、面白くて短く、えっと、言語とあ身振りが入一緒に入っている、うん。 動画を見るとと役に立つと思いいますはい、この質問についてえっとシルピさんも言いたいことがあります。シルピさん、お願いします。はい、ブルさんありがとうございます。はい、あこの答えについて2つのことがあります。一つ目は、はい、対面の授業に対してオンライン授業をすると価発、えっと、がないと思います。例えば、さっき言った通り、 とあ質問したり、積極 的, な的に質問したりとか、ラスメートのみんなに話して答えたりあ、このことがあまりできないと思います。そして2つ目のことはフィードバックです、評価です。えっと、あ学生たちには評価がとっても大事なことです。そして、えっと、オンライン授業にすると、フィードバックはちょっと不便です。例えば、今私たちは Zoom を使っていますよね。 So、Zoom にもいろんなグループに分けて、so、学生がいろんなグループに分けて話すとき、先生がみんなの話を聞くことができません。そ, してそれでオンライン授業にはフィードバックをするのはちょっとできないと思います。不便です。はい、以上です。